はいどうもお久しぶりです太郎ですということで、あのー、登録してくださってる方は分かると思うんですけれどもえっと1週間くらい動画をね休んでおりましたこんにちは太郎ですはいということでまあねなんで休んでいったかと言いますとちょっととある、まあ、病気みたいな感じになってしまってまあねちょっと休んでいたんですけど、まあ、その病気というのがまあ なんて言うんですかねそんなすぐに治るもん人によってはすぐ治るものだったりとか治らない治らずっと治らなかったりとか人によって様々なんですけれどもまあ五月病っていうねちょっと自分のだらけ的なだらしない部分が初めて出たんですけれども 今, 今現在 YouTube を始めて、まあ、5年くらい経ったのかななんですけどもうずっとね本当に1週間とか休んだことを本当に受験 国家試験の時とかくらいしか長期的な休みを取ってなかったので久々に「あっサボってる」っていう罪悪感のもとして休んでたんですけどもどうしてもねなんかねコロナのせいなのか分かんないけど外に出ないせいかコロナによって外に出ないせいか分かんないんだけどやっぱ日とかに浴びないあの、太陽の光に浴びずにもう家の部屋の中でずっとパソコンとかいじってたりするとなんかねやっぱあれだねなんかこう。 全部って気持ちが落ちてっちゃうね<笑>って感じなんですけどだからね一応もう気晴らしにさっき髪切ってきたんですけどぴょんこの1週間はまあ好きにギターを弾いたり曲を作ったりお酒をめっちゃ飲んだりとかして楽しんでいたので、まあ、だいぶ気持ちがね戻ってきたのかなと 思, い思ってるので。 ちょっっととずつねモチベーション上げてて頑張いいいきたいと思いますはいあと何かやっぱね個人チャンネルもやっぱいろんな結構ベテランとか長く続けてる YouTuber の方とかそうなんだけどベテランの方とかがねたくさん出てきたからやっぱね長くやってる人の登録者が減ったりとか再生数が減ったりとかにめちゃくちゃつながってるらしくてそういうのもね結構モチベーション下がってる原因だったんですけど やっぱりね、自分の好きなことをやってるので好きなことでお金を頂 い, いてるのでやっぱり頑張ろうと思いましたはい何これえ<笑>なんかあと最近体の調子が悪いっていうのはそのなんか目とかもそうなんだけどまあ、肌はねだいぶ前よりは前よりかは肌はマシになったと思うんだけどあの目の調子が悪くて斜視シシではないんだけど目がずっとゴロゴロいって乾燥がひどい ドライアイがひどすぎて、朝起きたらこんななってんの、目がこうみたい。で、ピント合わなくて、何なんかもうドライアイ。ドライアイと。ドライアイと、その精神的にも何もしたくない五月病がすごくて。はい。だからね、もう、これからはちょっとずつ毎日。 これからは毎日定期的に運動したりとか日課として外に出る癖をちょっとずつつけて散歩とかね軽く散歩したりとかして気分転換していけたらいいなと思っておりますはい髪切ったんだけど後ろ髪がマジでタラちゃん見てだってこんな自由な動画でいいの分かんない久々すぎてはいということで今日からねもう少しずつ更新頻度上げて頑張っていきたいと思います太郎でした応援よろししくお願いいますはい ピースピースピースピースバイバイ。